皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月5日、2018年のエイプリルフールで初登場し、今では、全兵団襲来中の時に遊べる異星からの侵略軍が、2022年のエイプリルフールでは、一日中遊ぶことができました。普段の全兵団襲来中の時に行くと、オートマッチングのガチ勢ばかりなので、5分以内で討伐されることが多いらしいです。 不安な初心者はととかでで行くいいいみたいです。実際2022年のエイプリルフールでもあっという間に討伐されてしまってびっくりしました今週のパニガルムは原生長アルマナさんだったので久しぶりに10回の挑戦権を使い切ってみました目的はこの簡易探索モードというやつを自分の目で確かめるためです 報酬アイテムがしょぼくなるというのは知ってましたが、この製表を使えなくなるというのは予習不足でした。これを使えなくする意味ってどういうことなんですかね能力アップされていないキャラが混ざることで、10回の挑戦権を使い切ってない人が大変になるだけではという気がします。ともあれ、なんとか無事に討伐することができましたが、やはり報酬が思っていた以上にしょぼくなりました。 これはもう本当に、フレンドのお手伝いとかで行くためのものという位置づけってことですね。だったら、なおさら製表の能力アップが使えないのは痛いのではないかと思うんですが、どうなんでしょう。私にはよくわかりません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。